皆さんこんにちは今年も富士の花が私たちを随分楽しませてくれましたよねうちの置き場にある富士も毎年綺麗に花を咲かせてくれますもともとはお客様の鉢植えをいただいて地に下ろして棚富士にしたものですので品種名は分かりませんが色の薄い富士です剪定は秋冬に1回だけ行い夏場は 伸びててききたツルを巻き取っておくだけでほとんど剪定はしません年に何度も棚に登るのは嫌ですしまあ今のところ毎年このように花を咲かせてくれているのでこのような剪定法で良いのではないかと自分では思っています。昨年は夏にも結構な数の花が見られましたので今年の花付きを心配していましたが心配をよそにたくさんの花をつけてくれました。 この小さな目から吹き出してくるつぼみのパワーには圧倒されますこのようにムクムクと湧いてくる花たちが愛おしく回りたくさん咲かせたいという欲も突っ張って今年はいささか咲かせすぎました花もたくさん見たいけれども池のポンプがいかれてしまうのも困るといったところでしょうか 花が風で吹き散るから不死というのだそうでじゃあ散らかってもしょうがないですね早めに花柄を取りたいと思いますすごく風が強くて動画の撮影には向いていません まあ、ちょっと大変ですけど頑張ってやってみましょう、えー、塚本先生の動画を見ますと藤のこの花柄は斜 め, 斜め残して取るということです1234567斜めっていうともうやっぱり先端ですよねここのところで取るってことですね ミドリツミみたいにあ取れるね。こうきっと折れますね。お、えー。今日はやっぱり風の音がすごいので音声はやめて BGM でお楽しみいただきましょう。 Что ты думаешь? ご視聴ありがとうございました。